腹筋を鍛えたい方、お腹全体が出てしまっている方、下腹がどうしても引っ込まない、そういった方に今回おすすめなエクササイズを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋が鍛えられて、お腹全体がへこんで、下腹がへこんでくる、そんな最高なエクササイズを知ることができます。最後までご視聴ください。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、腹筋、腹横筋、下っ腹。この3つを鍛えるためのやり方を各10秒3種目紹介していきます。各10秒3種目しますので、全部やる方は30秒。気になる分だけやる方は10秒でいいです。ぜひ自分に合った動画をお付き合いください。そして今回、お腹が気になってエクササイズをしても、どうしても腰が痛い。 どうしても腹筋に効きにくい。そういった方にはね、おすすめのやり方になってます。通常のやり方で腹筋にしっかり効く方は、まあ今までね、いろんなやり方載してますけども、まあ自分に合った分をしてもらっても OK です。だけど今回は腰がやっぱりなんか使い方が悪い。腰が痛い。腰が伸ばされる。そういった方におすすめな方法です。やり方としては、フロッククランチ、フロックレッグレイズ、フロックデッドバグ。この3つをね、紹介します。 フロッグ、いわゆるカエル足で行います。カエル足で行うことによって骨盤を外旋することができますので、外旋できるとお尻が締められて腰が丸くなっ、よりお腹に力が瞬発的にね、入るようにできます。そして腰を丸めた状態でしっかり動くことによって呼吸と合わせるとですね、腹黄筋が鍛えられてお腹全体が出ている人にはお腹を引っ込める力が身につきます。 そしてレッグレイズ。カエル足でレッグレイズすることによって腰が浮かずにお腹にしっかり効かすことができるのでお腹が伸ばされずに腹筋しっかり効かすことができます。しっかり下腹を使うことができます。それではやり方を1個ずつ紹介していきます。1つやり方を紹介して実践。もう1つやり方を紹介して実践というふうに3種目やっていきます。それではまずフログクランチから紹介していきます。 はい、まず腹筋鍛えるのにおすすめなのがフログクランチです。足の裏を合わせて、足をくの字。こういう感じです。これで腰を床につけて、手を頭の後ろに置いて、こういう感じです。起き上がった時に、足の間から向こうが見える感じで起き上がっていきます。 これを10秒間しますので、1秒1回のペースで10回一緒にやっていきましょう。呼吸は起きるたびに吐きます。寝たら吸います。スマホは横に置いて一緒にやっていきましょう。まずは寝っ転がって足の裏を合わせます。足少し持ち上げます。この時に足閉じたらわかると思うんですが、足を閉じると腰に隙間ができやすいです。 できない方は OK ですできる方はこの状態から足を開くと腰がつけやすくなります腰がつけられると腹筋に効きますこの状態でクランチをします手は頭です腰が反れないように腰をつけたまま動きますいきましょうスタート1234 5、6、7、8、9、10。OK! 今ので、しっかり一回ずつ息を吐けばさらに効きます。次は、レッグレイズいきます。レッグレイズも一緒です。足を変える足にしたままで腰が反れないように。これで足を離してしまうと、足を下げた時に腰に隙間ができて、 お腹に効きにくくなります。なので、カエル足を作って、手を下ついて、頭は首が疲れちゃうから寝ます。これで腰が反れないように、上げます。今の時に、なぜカエル足にすると効くのか。足を縦にしてしまうと、レッグレイズの時に前腿を使って腹筋の負荷が逃げてしまいます。 だけど、カエル足にすることで、使っても内転筋。内転筋と腹筋で足を上げるので、内転筋というのは少し弱いはずです。ですので、足に力が入りにくくて、お腹にその分効きやすいという感じになります。これでしっかり下腹をね、鍛えていきましょう。それでは、10回いきましょう。足を上げるごとに息を吐きます。足が下がったら吸います。 いきまスタート123腰が反れないように 45678910OK ー、今ので 腹筋、内転筋が鍛えられました。腹筋でも下腹部がメインです。腰をしっかり丸めることによって骨盤が立てられて反り腰が改善されて姿勢が正されて下腹が凹みます。最後にお腹全体が出てしまう方。フロックデッドバグです。10秒間息吐き続けます。1セット。最後の種目頑張りましょう。最後のフロックデッドバグは手で膝を押さえます。こういう感じです。 これで腰をしっかりつけて息を細く長く10秒吐きますそれではいきますスマホはそばに置いてくださいいきましょうスタート 12345678910OK、OK、お疲れ様でした3種目全部やった方ご苦労様でした 自分が好きな1種目だけやったた方ご苦労様でしたまだまだいけるよって方はねもちろん10秒ではなく20秒30秒っていうのを2セット3セット行うとしっかり効果的にね鍛えられますですが腹筋っていうのはやりすぎた翌日はお腹がやっぱり力抜けますから翌日お腹が出ちゃいますですのでお腹出たらねやっぱり息苦しかったりとかご飯食べたら苦しかったりするんで。 適度に引っ込めたいって方は、毎日1セットがおすすめです。適度に力を入れることによって、お腹をへこます力が意識できますから、お腹の力も抜けずですね、お腹をへこました生活ができます。おすすめは、朝、晩、2回、1日の中でやるのがおすすめなんですけども、まあ朝だけでも OK です。朝しっかりやっとくとですね、1日結構力入ったまま過ごせますから、朝寝ぼけながら 歯ブラシした後とかそういったね日常生活の後ろ前そこにピカッとねこうはめ込んでもらって日課にしてもらえたらと思いますということで今回腹筋を鍛えたいお腹全体が出てしまう下腹が出てしまうそういった方におすすめなフロッグ3種目でした勉強になった方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行っております説明欄にリンク貼ってますので よかったらリンクのフォローもよろしくお願いいたしますトレーニングの経過やトレーニングの質問もちろん YouTube のコメントでも返してるんですけども見れないコメントもあったりしますなので Twitter アカウントでフォローしてもらってハッシュタグタートルフィットネスをつけてもらって投稿してもらったらですねほとんど確認できますコメントいただいたこととか返信できますのでよかったらそっちの方で投稿コメントお待ちしております 今回もご視聴ありがとうございました